皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月20日。今週は、バンマフィーバーのイベントが行われています。ヒラムに手紙を送って従わせるという小芝居がとても好きです。交換アイテムに紋章が追加されるというわけで、まだ完成していないキャラがいる人は助かるのではないでしょうか。私もひとまずバンマの塔の集荷を終わらせます。 とりあえず1から5までの祭壇をやってきました。福引券は最優先でもらうとして、あとはせっかくなので追加になった紋章をもらっておきますか。リーネさんのレベル上げ材料はいくらあっても多すぎるということはありません。ただ、そうなると確実にポイントが足りないので、もう一回後の祭壇をやってきます。終わりました。とりあえずこんな感じで交換し終わりました。